この世界に私の居場所はどこにもなく幸せを願うなんておこがましい昔から自分は必要のない存在なのだ あの方と出会うまでは、私の幸せな結婚。